僕の名前は湯崎ナサ月が輝くある夜のこと僕は運命に出会ったのだ頼むよ旦那様<笑>私あなたのお嫁さんだよこれは竹取物語の続き僕たち結婚しまして結婚私の初恋が姉様 これバトル展開かな月へと帰るかぐや姫を取り戻し僕は司ちゃんのことが大好きだから旦那様も寝てみるめでたく結婚できる梨く君はなんていうかそのとにかく可愛いんだよ大好き夫婦の物語である季節が何度巡っても君の手を取り一緒にまた夜空を見上げる 何度でも、何度でも。だって全部、とにかく可愛いから。